ミクさん、今後チームですね、いろんな武器用さんと今日はですね、はいえっとまあ、見ての通り人数がこのコロナ禍で少ないので皆様、いろんなチームさんから力をお借りして総踊り曲「愛日本を混ざってください、ぜひ全チームさん、どうぞ<笑>そう、いいですね、みんなで踊るのもいいと思います、ぜ、は、ひ、い。はいあじゃあ、ロクさん、どちらから 私はですね、はいえー、とめしというところから参りましたとめし、マイクロバスでそうですねみんなで仲良くいらっしゃって<笑>はい、もうガラガラのマイクロバスできました<笑>、はい、今日はあれですね、旗も1、2、3、4、4本4本ですね4本上がりますよ、はい、皆さん素晴らしいと思いますさあ、あと他の援助の方、はい、どうぞぜひ入ってください、えー、絶対聞いたことある曲だと思います ぜひどうぞ。うぞーお願いしまーす。はい、い, い。行っちゃいないいいいいいい、行っちゃいない、行っいっちゃいな。はい。え、今日 寒, 寒かったですね。今日寒いですねー。えー、寒いけど、皆さん頑張りましょう。頑張りましょう。楽しいでね。せっかくコロナがね。少し落ち着いてきたので。<笑>はい。 さあ準備はよろしいですか他に入りたいチームさんはいらっしゃいません か,、まあ、いいか一般の方でも<笑>踊れる方ははい有頂天さん有頂天さん代表からです中に入ってくださいってことでした<笑>よろしければお願いしますあえっ、ー、とその辺で踊ってくださいってことでその辺で踊ってくださいってことでした<笑>はいみんなで盛り上げてくださいお願いしますさあいってみましょう はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんでお客様に礼、礼 あ, ありがとうございました